飲酒喫煙睡眠不足積み重なる不摂生によりこの体は過度のストレスにさらされているこの危機を乗り越えるには働いて働いて働きまくる他にない「働け細サイボー Cells at Work」「Code Black」on Animax